さて一番最初でございますけれども、東京福祉大学と副大臣の関係について、お伺いをさせていただきたいと思います。冒頭、今般、外国人留学生が3年間で1400人所在不明となっているなど報道されております、東京福祉大学に関して、秋元司副大臣に確認をさせていただきたいと思います。副大大大臣は同同学学において理事客員教授を務められたた旨報道がありまた同大学のホーームページなども 顧問として写真、挨拶文などが記載されておりました。ホームページ上の記載では、現在では表示がなくなっているようであります。東京福祉大学とのご関係について、肩書き、現在も理事、その他の役職が続いているのか、退任をしているならば、いつまで勤めていらっしゃったのか、報酬等の有無はどうであったのか、政治献金などの状況がどうであったのか、ご説明をお願いいたします。はい、はい、秋元副大臣 お答えいたします、まあ、基本的には所管外のことでございますので、環境副大臣としてこれをお答えするのはいかがだったと思いますけれども、せっかく先生からのご質問でございますから、私のプライベートのことでございますけれども、幾分お答えをさせていただきたいと思います。はい、まずあの私が理事に就任をしましたのは、2014年の4月にです、ね、えー、この学校法人の茶屋四郎次郎記念学園の理事に就任をいたしました。し、まあ、しかしあの2017年の8月にです、ねえー、ここ副大臣 に拝見いただきましたのでもう理事としての職務を執行せず休止をさせていただきましたからまあ、学園の運営等には関与しておりません以後はそしてまた今現在においては3月に思ってですね、この理事を辞任をさせていただいておりますのでご確認をいただきたいと思いますまた合わせてまあ理事報酬の件でございますけれどもこれにつきましても副大臣在任中は理事報酬は辞退をさせていただいておりますので一切いた いただいてないといなととうことでありますまたあの、学園等からの政治献金につきましては、一切ございません。はい、小宮山君、まあ、あの学園実体からはないかもしれないけど、あの理事長なりとかはあったというような報道も確認はしておりますが、政治資金支給法に関して、えー、適切に処理されているというような記事も見受けられました。さて併せてせ今回ですけれども、まあ これから外国の方々が日本にさまざまな形で就職をされるそういった時代に入ってきたんだと思います、もちろん観光行政に関しても入ることもありうるかと思いますし、関係するところにあるんだと思います。ここのの留学生所在不明問題が報じ中この4月1日から、まあ 国内でもいらっしゃいますので、えー、外国人労働者の方が新たに入ってこられるという状況が現実になっております、この点に関しまして、どうなるというふうにお考えになっていらっしゃるか、副大臣のお考えをお聞かせください、関与していたところでもありますので、はい、関与していらっしゃった大学から多くの方が失踪されております、現状どうなっているのか、それはあのおそらく理事をされていた時代にも失踪されていらっしゃったと思いますので、この点にどうお感じになっていらっしゃるのか、お聞かせください。 はい、秋元副大臣あのまあ今、ご質問の4月1日からですねえ外国人の労働者の皆さんがまあ新たなこの特定技能の資格でえ日本にいらっしゃるということはもう法律に基づいてしっかりと執行してもらって日本人 日本もまたその必要とする労働不足を補う、そしてまた合わせて、外国人の皆さんも日本に来ていただいて、それなりの技術を取得していただきながら、日本での幸せな生活を送っていただきたいという思いであります。そして、ご案内いただきました、ご質問いただきました、大学等に、県につきましては、ま あ, あの、先ほど申し上げましたように、 全く私は運営状況を存じ上げませんということを申し上げましたとおりでございまして、まあ今一連の話として報道等で知っている限りでございますけれども、今、文科省自身がですね、実地調査を行っているなどの報道もございますので、まずその調査結果を踏まえて大学の管理等に問題があればですね、文部科学省自身がしっかりと改善指導を行って、そして大学が適切に対応していかなくちゃいけないんだろうというふうに思います。 はい、山君ありがとうございますえぜひ、これからあの失踪された方々がどういった経路を踏むのか、特にえこの福祉関係で女性が多いということで、やはりあの大変厳しい状況にあの置かれることもありうるかと思います、内閣としてこれはしっかりと失踪した医療実習生、またこういった留学生のことも対応していただくように、その責任、ぜひ全う、ま、していただければと思います。